次に、えー、文献や書籍の検索のお話をします。まあ、アカデミックな学術的なテーマについて調べたり、論文のレポートを書く場合には、その参照する情報も学術雑誌、学術帳などに掲載している情報がもられますね。それは専門家が、専門家としての品質で書いた情報が欲しいということです。まあ、テーマによっては、例えば社会学のようなものだったら、実際の起きた出来事、まあ、出来事の取材、ニュースなどのも必要かもしれませんが、 私たち理系の場合は、まあ、アカデミックというと、その学術書、学術脱の論文ということが多いですね。では、論文や学術書を検索するときにはどうしたらいいでしょうか。Google で普通に検索すると、えー、普通のウェブページが出てきますが、えー、学術データであれば、Google スカラーというのがあります。Google スカラーを使って、ここに出てますが、巨人の肩の上に立って、 これはニュートンの言葉だと言われてるんですけれども、実際にはニュートンよりももっと古くからあってですね、要するに、私が知っていることは私が全部研究して分かったことじゃなくて、すでに昔からさまざまな人たちが、偉人たちがたくさんいろんなことを調べてくれたから、それに基づいて私の成果を上積みして出てくる。ですから、私は、まあ、この巨人の肩の上に立っているから、巨人と同じように遠くが見えるんだと。 そういうふうなことを表しているんですね。さて、えー、Google フカラーですけども、えー、Google フカラーは、まあ、検索の方法が Google と一緒だというテンと、それから、えー、本文のありかが読めるものが多いんですね。えー、例えば、まあ、無線スペクトルとかい普通に検索すると、えー さまざまなス、えー、ペクトル拡散図式とかそういうふうな研究が出てきますけれども、えー、さらにじゃあデジタルそうすると、えーまあ、特定のプロトクルとかそういうふうな論文が で、こういうふうに PDF が出ている場合は、直接その PDF のペーパーを見ることもできるんですね。まあ、直ちにそれが見えてきますから、ね、非常に便利です。で、えー、なお、ここに出てきた中で、CINII っていうのがんですけども、これは国立情報学研究所が提供したら、でまあ、日本の機関なので、えー、CINII の場合は、 出して ま, したまあ日本の文献に強いということですね。例えばね そうすると、まあやっぱり日本語で文献が、えー、ほとんど出てくるようになります。それからアマゾンアマゾンも決してアマゾルことはできまね。で、英語の文献の場合は、Amazon.com の方がまあいいかもしれません。で、じゃあ例えばここで、えー まあこういうふうに出すと、えーまあ、本がやっぱり多いんですけども、出てくると。で、まあ、Amazon の場合は本ですから、指標がありますから、それを見ると、大体どういうふうな内容の本かというのが結構分かるということもある。で、最後に、えー、電通大の図書館。まあ、図書館も、ええー。 見せていけませんね図書館はもともと多くから、えー、情報の分析、修正、集積場所になってきました。で、大学の図書館であれば、その大学の研究分野に関する論文雑誌、土曜大使というの持っています。で、また図書館の利点は、見つかった文献を所蔵していれば、そこへ行けば、まあ、本ですから、借りて見られる。ですから、電通大図書館のサイトですけれども、 ここで、えー、所蔵している場合は、資料を探すの中の学内資料検索を使うと、えーま、所蔵しているものが見られます。じゃあ、えー、全部に当てはまるのはないようですが、出ーたりテレビだけだったらいいですね。 そうすると、えー、いくつかこういうふうに、技術的教科書が多いんですけども、まあ本があって、所蔵しているものは見ることができるというふうになっています。で、えー、ここでお話ししたのは、まあ、本物の図書館、物理的な図書館もあるんですけども、最近は電子図書館、デンタルライブラリってあるんですね。これは、例えば多くの学会は、その学会の分野に関する電子資料を集中した電子図書館を運営しています。 特にその学会の発行雑誌はそこに収録されていることが多いですね。えー、例えば、えー、情報処理学会の、えー、電子図書館があります。それから ACM というのはアメリカのコンピューター学会の電子図書館があります。まあ、こういうふうなものを見ると、えー、それぞれのサイトの情報があります。で、また、学会ですから、まあ、収入になるので、これらのコンテンツは売られているものが多いんですけれども、学会員になっている場合、 あるいはですね、優勝であっても、電通大の図書館と契約している、学内で契約している場合には、学内から無償で取るということもできます。だから、まあ、その優勝の資料なんだけど、実は契約しているかどうか、そういうことを知りたい場合には、図書館のカウンターに行って相談してください。